まあこれがイベントだなと<笑>これがオフラインだなーっていう気持ちになりましたね、このアダプターがどうとか言ってる気持ちがまた、まあ、ちょっと文化祭っぽくてね懐かしいなと思いながらえ音、っと弟が大か、ね、大丈夫ですかね。今あの こちら、えー、パイコン JP3 になりましたがえっ、ー、とどうなんだろう一でツイートしていただいた方がいいのかわかんないですけども、えー、よろしくお願いいたしま す, ます、えー、広慶ワイドジャパンパイソンに上級テクニックはいらないそしてただきしい付き合い方ということで発表しますお願いいたしますはいよろしくお願いしま す, あしますこちらの方はハッシュタグパ、えー、イコン JP ス三三の方でお願いいたします、はい、それではどうぞよろしくお願いしますはいありがとうございます。えー Python のテクニック、今日もね、アスタリスクであったり、プリントの中のいろんな話であったり、例えばデコレーター、デコレーターにも引数付きとか、コンテクストマネージャーズとか、ジェネレーターとか、型ヒントとか、クラスとか、いろいろあると思います。そのテクニックっていうのがたくさんあって、それをまあこういう場でどんどん知って学んで使っていくのがまあやっぱり技術だと思うんですけども、積極的に学んで使うっていうことは僕はすごくいいなと思うんですけども、でも、このトークでは、 ちょっと逆張りじゃないですけども過剰にちょっと手を詰めすぎるとちょっと怪しいよと可読性なりメンテナンス性が低くなってしまう場合もあるよとでその際にこの技術なりこのテクニックこの書き方とかはちょっと要注意でこれとかは大丈夫じゃないかなみたいなちょっと線引きをお話ししたいなと思いますでなぜそもそもこの話をするかなんですけどもテクニックってやっぱり学ぶと使いたい し使っていくべきで使いながら学ぶものだと思うんですけどもでもそれをこうちょっと仕事の中で組み込んでみようちょっとオーバーに組み込んじゃった時にメンテナンスしにくいものが生まれちゃったりするというのがあって私の経験上もありましてそういったまあちょっと地雷みたいなのを排除していく議論ができたらいいなと思ってますで例えば、まあ、不必要にゲット ああアイテムって書いてますね、ゲットアイテムとかゲットアッタースとか、えーとまあ、Python のスペシャルメソッドってクラスに書けるものがあるんですけども、そういったのを作ってメンタナンスしにくくなっちゃったりっていうことがあります。ああゲットアイテムでゲットアッタースね、これ、間違いません、ね、ゲットアッターですね、ゲットアッターっていうのがあって、例えばこんなクラスを書きました、えー、これよくない例ですね、セルフドットデータ、データっていうのが辞書を受け取って、アトリビュートアクセスがあったときにそこに、えーとまあ、辞書なんので、そのアイテムって名前で取り出すと。 辞書で初期化してそれでユーザーユーザーネームでアクセスするとなんとそのデータの中にある辞書から取り出してユーザーユーザーネームその例えば広き KY が取り出せるみたいなコードが書けるんですけども、まあ、これは非常に書くべきではないですねでえっ、ー、と、まあ、良くないなっていうのも分かったりするんですが何でかっていうと例えばですね、えー、この実装では データってのは他のシステムから連携されて CSV から来ますよくわかんないキーとかデータもいっぱい入ってますこっち側のシステム今書いてるプログラムでは柔軟にしたいのでフィールド名などを指定したくないんですよねみたいな話がちょっとあってそれを回避するためにじゃあ ゲットアッターで柔軟に取れるようにしたら便利じゃねえとか思いついて書いちゃうとでも実際のところソースコード上にはユーザードットユーザーネームユーザードッ .E メールみたいな必要なフィールド名っていうのがいっぱい書き足されて結局のところ定義した方が良かったみたいなことがあるんですよね じゃあこれどうすればいいかっていうと、ものすごく単純にクラスを書くってことですね、データクラス、今、えー、と使える便利なクラスがあって、それでユーザーネーム、E メールっていうのも定義しましょうと、ちゃんと定義しましょうと、それで普通に、えー、ユーザーを初期化してユーザーネームでアクセスしましょうと。で、まあ、こんな風に書かないだろうって思うんですけども、ちょっとその話の展開で、えーとまあ、データっていうのをこう固定したくないんだよなっていう時にちょっときに書いちゃうんですけども、それはそもそもモデル設計、ユーザーっていうところが大事ですよ。 で今日の話共通するんですけども最終的には設計とかを考えていった方がいいよねっていうような話になってくるかなと思います。で今日の話ってなんかちょっとこ う, こうかっこいい話ではなくてマージャンで例えるならちょっと分かりにくいんですけども面単品があってそれを覚えとけば意外とよくて e p a y コトが3色って狙うと意外と3色ってリャンファンだし意外とコスパ悪いんだよなみたいなそういうちょっと言うトークなのでなんかあまりこう。 なるほどっていうよりかはなんかあるよなみたいなちょっとまあ議論のきっかけとか考え方のえと中心部分でもこのマージャンのこの面探を覚えておけばいいよそれすごい大事な言葉だと僕は思ってますでえと今日はテクニックとか文法の使う勘どころみたいなのをお話ししたくてそれが何かの議論のきっかけとかえ発想の中心部分にまあその発想になっていくっていうのが大事にしたいかなと思ってますでえお前だるよなんですけども私ヒロキ KY と言います えー、書道っていう、えー、サービスを作って社長をしています。Python と Jango が好きで、えー、来月 Jango コンゴレス JP2022 というイベントを主催します、えーと。100人ぐらいのイベントで今120名様ぐらい登録いただいているので、ま, あ、まだ、あのー、キャンセルの可能性もあるので補欠とかあるかもしれないので、興味ある方はぜひ、えー、ご登録ください。で、レッドボールも大好きです。で書道っていうのはこんな感じで日本語の、えー、入力すると、日本語の文章を、えー、構成してくれる AI のツールです。例えば女子の 間間違いタイポの間違いいのあと3つ目の文とかは国際便って飛行機の話なのに、えー、運行の漢字が「行く」になっていて本当は航空機の「子を使わないといけないみたいなこういう間違いとかをしてきてくれる AI のサービスです。まあ、ちょっと日本語苦手だなっていう僕みたいな人とかビジネスメール苦手な人は、えーとまあ、二重敬語の間違いとかをしてくれる AI のサービスを作ってます。 でこれマークダウンで書いて、ハテナブログに連携したりもできたり、プレスリリースサイトとかに連携できたり、Gmail でアドオンでえ修正してくれたり、みたいなそんなツールです。でさらにこのツールの話をちょっとしたいんですけど、PIP インストール初動ってやって、初動ログインっていう風にログインした後に、初動リンとリード右みたいなマークダウンを指定すると、こんな感じでマークダウンの文章もえ直してくれるっていう機能もあります。こんな感じでえタイプであったり、えー 敬語の間違いであったり助詞の間違いであったりあと、まあ表記揺れであったりテクストリントとかでできるようなランルキ言葉のチェックとか、まあ、ちょっとそういったところをやって日本語の書くのをストレスを下げましょうっていう、えー、サービスをやってますこのスライドも書道で書き ま, す書きましたで、えー、と日本語を信じないことを大切に自分の日本語を信じないことを大切に作ってます。ます、あ、こんな感じの自己紹介なんですけどもそもそも上級テクニックはいらない でそんなことはないはずなんですけども上級テクニカルはいらないという話をしますで必要ないって言ってるのは基本的には必要ないはずこれは理想論です完全に理想論ですでプログラムってそもそも考えてみましょうプログラムって何って考えたら要件とかやりたいことに合わせた意図をプログラムって形で書ければそれでいいわけですよかっこよくなくなても メンテナンス性高くて、過読性が高くて、必要十分な実装ができているプログラムであればいい。テクニカルである必要ってないんですよ、そもそも。で、テクニックってうまく隠蔽されてるべきものだと思うんです。で、プリントハローですね。あの最初、ほぼろさんのトークで、プリントの中身のすごさみたいなのってありましたよね。で、それを知らなくても、僕たちはプリントハローって書くだけ、えー、エンズとかスプリットとか書くだけで、そのすごい、 c p その裏側の世界っていうのを使えてると。だからそれは隠蔽されてるんですよね。それが、えー、規定になる考え方ですで。じゃあなんでわざわざアスタリスクとかクラスとかそんなもの勉強してんの僕たちって話なんですけどもそれはより高度なことをしたいからなんですよで。例えば再利用性を高くしたり保守性を高くしたりまあテストしやすくしたり過読性応答性を高めていきたいその目的があって 何かしらのテクニックを使っていこうこういう順番で考えていきたいと思っています基本的には単純な方法を選ぶ方がいいわけですねでテクニックってフォースの力だなと思うことがあってあのなんか常に学んだりこういう場で吸収して実際に使っていくっていうのは必要なんですけどもこの力使いたいなってなってくるとシスの道にこう引きずり込まれてしまうので要注意で逆に 使わずに議論ばっかりしてるとジェダイ評議会で1000年やっててシスに負けた人たちもいたのでその辺のバランスみたいなのが今日お話したいところですね。であのテクニックってプリントとかもそうなんですけども基本的にはライブラリーとかフレームワークのこういうふうに書いてよって言ってることに従えばいいときが実はほとんどなんですよ。例えばこのパンダスの DFDFAG=30 って書いてるのってあの Python、的に結構気持ち悪い文法なんですけども従えばいいんです基本的には。でじゃ あ,、まあその前提のお話をしたところでテクニックを使う場の見極めみたいなのをお話ししていきたいと思います。でその何か文法を使おうとかライブラリを使おうっていう時はどういう場面で使うのかっていう判断基準が大切だと思います。 例えば自分が実装を任された手元の部分で使うべきレベルのものなのかチームで他の人が影響する部分で使うといいよっていうものなのかそれともライブラリ、フレームワーク他のいろんな人が使うからより柔軟さが必要だそのために必要なテクニックなのかっていうのが基準です考え方の基準として重要になってきます。 でもし初心者の方でどっかの仕事に入ってやるときっていうのは基本的にはその手元側自分の任された仕事の範囲でそのテクニックを使って、えー、やっていくとでちょっと高度なことをやるときはやっぱりチームの中で相談していくそのコンセンサスを作っていくことが重要かなと思いますでじゃあ星3つ今書きました星5つに分けました手元で使っていくようなテクニック、えー、使う場面があったら手元の コード自分の実装範囲でもいいけどもちょっと考えた方がいいかなっていうやつで次はプロジェクト内でいろんな人が使うときに使うようなテクニックではたまた仕事で難しいようなときとかライブラリを使うときのテクニックで星5はもう基本使わないよって思っといていいやつみたいなその話をしていきますでこれはさっきも言いましたけどもあのこの例えばクラスをかけてジャンゴは言ってくるんですよジャンゴを使うと例えばあの Async4 かけよとかって えー、とファスト API かなとか絶対入ってくると思うんですけども w e b ソケットやろうと思ったらそういう場合は別に書きゃいいって自分で何か工夫が必要な場合の話ですねで手元で使えていくテクニック例えばリスト内包表記型ヒントイターツールズコレクションズ URL パースパスリブ JSON ランダムイールドイールフロムこの辺の文法とかライブラリっていうのはその自分の実装範囲でもどんどん好きに使っていけばいいと僕は思ってます で内包表記使うべきですかってよく聞かれますでこの単純な C4Cinsif とか、えー、とタプルのリストにするような内包表記とかはどんどん書けば僕はいいと思ってますただ二重の内包表記とかになってきた時ってなんか内包表記で書いたちょっとかっこいいんですけども実は避けた方が無難だと思っていて、えー、と僕はループで書いてめちゃくちゃいいと思ってますループ最高って思ってます でそういうと内包表記の方が動作早いですよ、フォーループの方が遅いですよって言われるんですけども、その速度差を意識すべき場面ではないことが実際、ほとんどで、例えばその議論が必要なコードであれば、むしろ例えば、まあ、それで遅くて困るのであれば、DB、Redis、Pandas とか、まあ、はたまた Python3.11 に切り替えるとか、そういった方向で考えた方がよくて、やっぱり可読性とか読みやすさとか、そういったところを大事にしていきたいなと思ってます。 でイールドにすべきかどうかも、まあ、このすごい単純な関数、えーと、0から9までの数字を受け取って、それを2、えー、乗して返す数字ですね。でイールドにして書くと、これ、ジェネレーターを返す関数になるので、まあ、実際リストを返すのと、まあ、ほぼほぼ変わらないんですけどね、動きとしては。ただあの 動作を遅延させられる、ジェネレーターっていうのはその状態っていうのを関数の中に閉じ込めておけるあ、ジェネレーターの中に閉じ込めておけると。でも、例えば数十件のデータとか遅延させたり、そのメモリを切る意味がないとき、例えば1万件リストに1回載せてリストを使う意味がない、どうせ使う側でもループでしか使わないときって、1万件のリストのメモリ、無駄だなとかあるんですけども、まあ、ちょっと数十件とかだったらリストで返していいじゃんっていう。 考え方ですこれテストすごくしやすいからですねあのジェネレーターとかテクニックとしてすごい有効なんですけどもあのリストで返した方が単純な場合も多くありますでえっとまあどんどん手元で使ってほしいなっていう技としてはイターツールズプロダクトとかイテレーションツールズアイスライスとかデフォルトディクトとかは使いやすいかなと思いますでプロダクトですることで30ループをえー iJK の30ループを 1行、えー、1個のインデントを書けますし、デフォルトディクトで辞書の初期化っていうのも、えー、省略できる。っていうので、結構この辺は、えー、サクサク作っていっていいかなと思います。でじゃあ、今まで話してきました、なんで僕はこれはいい、これはいけないみたいな話をしているのか、それは外部へ影響がどれぐらいあるかなんですよ。そのの何何かかを書く何かの えー、テクニックなりを使う文法なりを使う時にそれがどれぐらい外部とか未来に対して影響があるのかっていうのが重要であると。で、えー、と例えば外部の関数とかモジュールとかクラスに全く影響がない実装であれば正直言って中で何書いてもいいんですよ。中でもうメタクラス使おうがなんかすごい複雑なことしておうがその世界の中で完璧で流出力が良くて。 えーまあ、将来的にメンテナンスできなくなってくるんですけども、えっと、その小さな関数の中に閉じこもって良ければ僕はいいと思ってて僕が重要だと思うのはそのテクニック云々ではなくて関数の入出力とかモジュールモデルの設計あとテストのしやすさでテストのしやすさを通してモデルとか、えー、関数を良くしていくっていうことが重要だと思いますだからこそ最初はプロジェクト仕事の、えー、っと入った仕事の 書き方とかフレームワークのやってほしい書き方に従っていくっていうのが重要だと思います。で、えっと、ここから2、3、4、5について話していくんですけども、次ら辺からちょっと使いどころを考えた方がいいかなっていうのをちょっと列挙してみます。で、これ、クラスとか、どれぐらいクラスにすればいいかって悩んだりしませんクラスにしていいのか、クラスにしないべきなのかとか、あとモジュールに分けるべきなのか。 今あるところに突っ込むべきなのか、Python ファイルですね。今ある Python ファイルに書くべきなのか、そうじゃないのか、えー、とあとエラークラスって定義していっていいのか、しないのか、その辺の話をしたいと思います。で、えー、とこの辺の話って、チームメンバーとか他のところに影響が出てくるような話なんですよね。さっきのイターツールズプロダクトとかって関数の外に絶対、まあ、ほぼ影響ってないですよね。でもクラスを定義して、そのクラスの 何かを返すんだったらそのクラスのインスタンス何かしらのインスタンスを受け取った側がそれにアトリビュートアクセスしたりメソッドを呼んだりするとつまり外の世界があるかどうかなんかもし例えばえと関数の可変調引数って使っていいですかあんまり使わない方がいいですかって考える時は外部にどれぐらい影響があるかっていうのを基準に考えてみてくださいで例えばクラスって僕は積極的に書いていいと思うんですが 辞書とかタプルでで十分であれば実はその方がテストしやすいんですよクラスでいちいち初期化してそれに対するメソッドをよあそれに対する属性を呼び出すよりも辞書にキーが入っているかとかタプルの何番目って参照した方が圧倒的に速いので実は、えー、辞書タプルで十分っていうことは多いと思いますじゃあなぜクラスにするかなんですけども何ででしょう例えばユーザーっていう辞書っていう概念があって できちゃってそれがいろんなコードのところで使われ始めてるあここで辞書来るんですけどこれユーザーっていう辞書なんですよっていう会話みたいのが出てきちゃったらこれクラスにした方がいい<笑>まあこんな感じですねこんな辞書があってこの関数ってもうユーザーって形の辞書を期待しちゃってるんですねゲットユーザーフルネームって書いちゃってるしみたいなでこういう時はもうクラスに素直にしてくれってことですねなので大切なのはポイントとして大切なのは その辞書なりデータなりがあったときにその概念としていろんなところで使われるかでそれを明らかに期待している関数があるんだったらもうメソッドにしたほうがいいってことですぜひクラスにしようかなって思ったときの判断基準にしてくださいえっとまあでも例えばですけどなんか一瞬しか使わないよう な, なんかどっかからのレスポンスみたいな形があってそれクラスにするのかなそんな使われねえなってときは辞書でいいです辞書最高って思ってます でいつモジュールを使うかなんですけども、これも仕事の概念とか単位があれば、それでモジュール作っていいと思います。例えば、記事っていう概念があったら、ポストパイ。で、バックエンドアクセス、API、バックエンドアクセスみたいなのがあったら、API パイ。まあ、これも何 API とか名前にした方がいいですし、例えば、ツイッターにアクセスってい う, 言うんだったら、ツイッターパイって作るんじゃなくて、もうライブラリーの何かを使うべきですよね、そもそも。なので、えっと、例えば、あと仕事の。 何 か, かの前処理みたいな概念、まあ、仕事の中でありますよね、これはこういう前処理をしたいんだと、そういう時は例えばプリプロセスという感じでこのビジネスとして仕事として必要な単位だっていうのがあればそれをモジュールにしちゃう。で、ユ、あのーティリズパイとかビューズパイとかに書いちゃうぐらいだったら僕は、えー、と Python ファイルどんどん作っていいと思います。でも、プロジェクトのトップのところで増えるとものすごく面倒くさいんですよ。プロジェクト、あのー なんだろう仕事やってるリポジトリですねの一番上で Python ファイルが触れると面倒くさいので何かこうディレクトリーにしていってその中でさらに細かくしていくみたいな階層化をしていくのがいいと思いますなので私はえっとなるべく作っていった方がいいと思いますがえこれも他の人に影響があるところなので例えばインポートしなきゃいけないとかそういったところはチームで話していきながら ま, あまだ慣れない時とか 新人で入ったときとかは、それを話のきっかけとして先輩から知識を盗んでいくのがいいと思います。でエラークラスも同じで、僕はあの同じ話のループになっちゃうんですけど、バリューエラーとかタイプエラーでいいと思います。それで説明が通るなら、でフレームワークとかプロジェクトで指定されているクラスがあるならそれがいいと。 でもこのクラスはここはこういう意味としてなんかデータを追加しておきたいなっていうのであればエラークラスを作るまあこれはさっきの Python ファイルを作るところも同じって感じですでまたちょっと話変わるんですけどもグローバルローカルとかグローバルなモジュールのグローバルの状態に依存するのはあんま使わない方がいいかなと思ってますサブプロセスとか外部環境に依存しちゃうのでえ Python ファイルの中の世界だけで済まなくなっちゃうので えー、これはチームとと相談しななががら使った方いいいかなと思います必要な場はあるんですけど。でここからちょっともうちょっと難しいで例えばあなたがこうプロジェクトのチームのまあちょっと管理じゃないですけども全体に対して影響していくなっていう時に使うようなその部品を作ってみんなに使ってもらおうみたいな時に使うテクニックとしては規定クラスあの継承を前提したクラスとかえっ、ー、と。 いたネクストなんかを実装したクラスであったりデコレーターでも引数ありとか、えー、例外処理を含むようなデコレーターを書く場合デコレーターの中で例外処理をする場合ってどういった例外処理がされてっていうのか分からないととりあえず周りの人にそれを使ってもらう時にこうエラーを握りつぶすような動作があった場合に非常に後から、えー、トレーサビリティが悪くなってしまうのでそういったこの 特に例外処理を含むデコレーターについては、えー、周りの人と相談しながら作っていくのがいいかなと思います、まあ、実際にこのデコレーターをつけることで共通のエラー処理しましょうねみたいな、えー、ものを作っていく、まあ、もしくはフレームワークのミドルウェア側で処理していくのがいいかなと思いますでこの辺の、えー、ご紹介したもの で、大体の仕事ってうまくできるんですよね、文法的にも。まあ、可変症引数の話とかはしてないですけども、それもすでに含まれているとして、案外シンプルな方法で重要だったりします。で、あの継承はぜひ1回ぐらいでがいいと思います。規定クラスを書くなら1回継承させる程度が良くて、あのバックエンド処理の共通化させた何かを作りたいんだったら、ベースバックエンドとフーバーバックエンドみたいな、その1回ぐらいにしておいて。 えー、こんな感じですねベースバックエンドでクリエイトポストとアップロードイメージっていうのがあってそれをそれぞれの、えー、とバックエンドごとに実装してくださいぐらいがいいかなと思っていて間を書き換えたいから継承してくださいってなると危険ですこれはちょっとシスの香りがしてきますね長い処理があってなんかそれを関数であるんだけどちょっとクラスで置き換えてなんか間の処理をこうフックポイントを作りたいからクラスにしました ってなると危険ですこれもまた同じように概念みたいな、えー、考え方なんですけども一番重要なのはその処理のののままととりりっったりクラスの意味っていうのを考えることですで正直、あのー、2つぐらい重複する似たようなコードがあるぐらいで同じ Python ファイル内に入るのであればもう無理やり1個にしちゃうぐらいだったら別々に書いても僕はいいと思っちゃってます。 これは Don't Repeat Yourself っていう原則からいくとまあ完全に共通したものは作らないとああ重複するものは作らないってなってくるんですけどもまあよほどなんだろうな共通化できないなであれば諦めて1モジュール内で2つちょっと近くがあるぐらいだったらそこまで悪くないとも思いますまあこれは難しいラインなのでえ分けなくていいよってなったら共通化しなくていいよって言っちゃうと違うんですけどもねで例えば えー、私が昔書いちゃったクラスがあって、えー、とプロセッサーってクラスを作ってデフメインの中で、えー、とプリプロセスとアップロードを呼びますとでそれぞれプリプロセスとアップロードっていうのを継承して実装してくださいとで3つ処理があったんですよやりたい処理がで2つはこのプリプロセスが一緒でアップロードはちょっと違うとだからプロセッサーの下にフープロセッサーを作って、えー、と3つのうち2つはフープロセッサーを継承すると。 で3つ目は1つの継承なんだけどそのうち2つは二重継承になっているみたいなのを書いてて何なんだってなったことがあったんですよねこんな感じで実はそれって関数でよくて、えー、とっというのも例えばメインフーメインバーっていうなんかやりたい処理の流れがあって、えー、と共通処理のサニリイズボディみたいなプリプロセスみたいなのがあってそれを関数にしちゃって呼べばいいじゃんと。 でアップロードトゥーフーとアップロードバーになんかそれぞれ後ろの、えー、と API を呼び出すようなのをラップした関数に渡せばそれで済むという話ですねで。例えばでもこのサニタイズボディっというのは絶対に呼ぶように強制したいで他のチームメンバーにコード書いてもらうときにこれは絶対に強制したいというのであればなんかクラスにしておいて継承先でなんかアップロード部分だけ書いてよとかはありなんですけどもまあさっき言ったようにここはバランスな話なんですけども 実は関数で、かっったりりもしますで、えー、とややぱり継承やクラスの意図が重要ということですで今日、えー、とテクニックはいりませんという話はしましたがテクニックはもちろんいてそれよりも重要なのは分割する意図であったり、えー、そもそもこれってどういう考え方のものですかユーザーですよプリプロセスっていう絶対なビジネス上必要な処理ですよみたいなそこが重要ってことですね。 えー、継承すれば書き換えるからやろうっていうのが一番危険だということです、えー、とこの「オーガニゼーション」っていうのも書いちゃったことがあったんですけども「あのオーガニゼーション」を「フォーメンバーインオーガニゼーション」ってやるとメンバーが一個一個取れるようにしたんですけどもそもそも組織がイテレーションするってどういうことって思うんですよ今思えばねその「フォーなんちゃらイン組織」ってあった時に組織からループで一個一個返ってきたとして組織ってループでぐるぐる回せるのかなみたいな。 組織がぐるぐる回ってきて、何、アクセストークンが1個1個返ってくるのメンバーが返ってくるのって分かんないはずなのに、いたーってかっけーなーって思って書いちゃったんですよね。で、メンバーズ返したら、4メンバーインオーガニゼーションってできる、すごいって思ったんですけども、オーガニゼーションってイテラブルイテラブルってこう、繰り返しするものってことですよね。イテレーションするものですよ。オーガニゼーションはイテラブルじゃないんですよね。っていう考え方を持つということですね。かっけーじゃなくて。で、僕かっけーと思って書いちゃったんですよね。後で困りました、これ。 であこれについて答えを言うと、えー、forMemberInOrg.Members って書けばいいっていうだけです。こんな感じで、えー だとお話ししたんですけどもさらに難しい要件が来たときとかライブラリで使うようなテクニックとしてはミックシーンってあるんですけどもクラスの一部で使うパーツをそれだけの単体では動かないクラスにするみたいなとかあとプロパティセッターっていってあの属性への書き込みがあったときに動作をさせるものとかあとねアドサブレンとかこのスペシャルメソッドでえと演算子オーバーロードみたいなことを Python でできるんですけどもそれもあまり使う機会は実はないかなと思います。多言語拡張とかも ラライブラリーがななきゃ使うぐらいかなと思いますで、AdoSubLen についてなんですけども、さっき言った、このイテラブルじゃないオーガニゼーションみたいな感じで、オーガニゼーションプラスオーガニゼーションって書いたときに、どういう意味のプラスかって意味わかんないじゃないですか、そういうときのたびに、そういうときにわざわざプラスでオーバーロードする必要って全くないので、なんか、インバイトメンバーズフロムアザーオーガニゼーションとか、まあ、メソッドにすればいいだけなので、えっ、ー、と、 まあ、よほどライブラリー的な書き方をするときに使うもんだよと思っていただければと思います。まあ、これを効果的に使うと非常に書きやすくなるので、えー、意味はあると思うんですが、まあ、そこは LINE を見極める、まあ、意味を考えるということですねで。動的インポートについても危険性があってこれかっこいいんですけども、えー、とコードの検索とか ID のファインド優勢地図に引っかからなくなります。ほぼ なので Git グ r ップとかを見つけにくくなるので動的インポートはちょっと危険ですね、まあ、こんな感じで例えばバックエンドモジュールリーズってリストを定義したらこれを勝手に動的インポートして呼んでくれるようになったらめっちゃかっけえじゃんって思って書いたんですけどもあのファインドユーセージズできなくて困ったことがありましたでまあもう登録しちゃう辞書に登録しちゃうあの普通にインポートって書けばこれでファインド s a g e に引っかかるのでインポートしちゃうとか もっと単純にもう関数で分けちゃうみたいな、まあ、でもこういう時って結構あって、データベースで何か登録、えー、と設定があるごとにバックエンドへの先を変える、例えばコンフィグっていうのは、これデータベースのテーブルみたいなのがあったとして、えー、とそれのバックエンド、投稿先がツイッターのかフェイスブックかで切り替えたいなみたいなのってあると思うんですけども、まあ、それって単純に、まあ、威風で切り替えるか、まあ、もうちょっと動的にできたらなっていうのもこういう感じで辞書で定義でよくて、わざわざ であの動的インポートしてこのモジュール名の部分が、えー、データベースのコンフィグに入っていたらそれを呼び出すんだとかやっちゃうとその柔軟性登録の柔軟性を求めている人もそんなにいないのにこうかっこよく書いちゃうみたいな、まあ、こういう失敗をして人は成長するんだなっていう、えー、僕の記録でした、えー、基本使わないものと思ってほしいもの、えー、とメタクラスですね あと、アブストラクトベースクラス、メタクラスを便利にかけるものとか、ゲットアトリビュート、えー、と属性アクセスをクラスにしたときに動的に呼ばれる処理があるんですけども、あまり活用する機会は正直ないかなと思います。で、メタクラスでできるかも、なんかメタクラスってあのクラスを生成するためのものみたいな、クラスを定義したときに何か動的なものを、えー、できるもので、ものすごく、例えば、ジャンゴフレームワークの、えー、フォームであったり、えー、フォーム、 であったり、えー、モ, デルモデルクラスっていうのはこういうメタクラスの技術を使って作られてるんですけども、まあ、仕事の中でメタクラスでできるかもって思った時はおそらくメタクラス以外でやるべきですで今日のまとめなんですけどもいろいろ言ってきましたけども実際のところ、えー、私が言いたかったのはその概念みたいなところが重要ということぜひテクニックは積極的に学んでいきたいし 使うべきと思うんですが、いらないなら無理に使わなくていいんですね、関数でいいじゃんとか。でも、使っていかないと学べないのもまた一つのところで、ぜひなんかサンドボックスとかオレオレフレームワークを作ってみるとか、なんかあの誰も使わないオープンソースのフレームワークだ、自称みたいなのを作って、えー、そういったテクニックを多用してみるっていう時が必要かなと僕は思ってます。でえっと 受け身に使える文法、例えばクラス書いてくださいって言われたら書ける、エイシングって書いてくださいって言われたら書けるっていうのは多くてもちろん必要なんですが、能動的に使うときは、えー、見極めていくべきだなと思います。でちょっとこううるさい話みたいになっちゃったんですけども、一番重要なのはやっぱり設計とかテスト、えー、しやすさみたいなところかなと私は思っています。実はテストよりもそういった部分が重要で、それのために使う、やりたいことがあるから使う。 という感じで何かこれから学んだことを使う指針にしていってくれると嬉しいですぜひ他の人の行動を読んだりテストを読んで学んでいってほしいなと思いますし僕も今日の学びを生かしたいなと思います パイソンに素晴らしい言葉がありましてシンプルイズベターザンコンプレックスコンプレックスイズベターザンコンプリケートっていう素晴らしい言葉があってこれまさにその通りだなと思います単純で済むんだったらそれがいいよねとでも複雑よりもなんかもう訳わかんねえってなってきたらそれはまあちょっとコンプレックスになってきても必要だよねということでぜひ皆さん えー Python、の人間としてててそういいいいっっったでやほししと思いますしかもなんと今ちょっと最後に宣伝なんですけど書道が12か月間 22% オフ2022なんでねっていうちょっとダジャレなんですけどオフになるもクーポンコードを作りました新規ご契約のときだけちょっと継続の人はごめんなさいって感じなんですけども新規契約のときだけちょっと「PyConJP2022」っていうクーポンを入力するとなんと1年間 22% オフになるという結構、えー、大胆な、えー、なんでしょうクーポンを用意してみました えー、と今度また大きなリリースをしますので既存の方はそれがまたプラスになればいいなと思っていますで来週まで有効ですのでぜひ使ってみてください、えー、と私、会場におりますのでステッカーなど、えー、書道のステッカーなど欲しいよとかあればぜひお声掛けください、えー、とちょっと機材トラブルとかあって、ね、コーヒーブレイクに入っちゃいましたけどもこれからも皆さん、バイコン j p 2 0 2 2楽しみましょうありがとうございました。 はい、発表の方はありがとうございました。えー、また、参加者の方、のスライドでててあの質問は何個かあるとは思いますが、えー、そうですね。ちょっとお時間の都合上、非常に申し訳ないんですけれども、えー、この後直接あの？ お話をしてあ の, のコーヒーブレイクの方で、はい、あのお話ししていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。クラスメソッドを使うときどのように分けた方がいいでしょう。そうですね。<笑>クラスメソッドを使うときはクラスを生成するための関数とかであれば納得なんですけども、えっ、ー、とわざわざクラスメソッドをいっぱい作ったりスタティックメソッドとかそれこそ使う意味はそんなないかなと思ってて、えー、関数がいいと思います。で、えっ、ー、とそのクラスをある種生成するなんかえっ、ー、とユーザー・ドットロードって言ってそれになんか。 JSON のパスを渡したら生成するみたいな時はクラスメチュードがいいと思います、はい、ありがとうございましたはいありがとうございましたそれでは最後に皆さん参加者の<咳>失礼しましたそれでは参加者の皆さんえキホハさんに大きな拍手の方をお願いいたします はい先ほどもアナウンスしましたけれども質問がある方また直接お話ししたい方は廊下ホワイエにてお話をすることができますのでスピーカーの方も移動しますのでそちらのこちらの方へ集まらないようご協力の方お願いいたします。それでは皆さんはあの楽ししいいコーヒーヒブレイクのお時間をお過ごしください